ゴーストフェイス実装。テストバージョンの時より強くなったらしい。荒れたの気づかなかった。 戦慄警戒でみんな、発電機触ってないなそれバレてるよ<音声>。救助された方行ってみるか。 《うーん追いかけたいけどダウン見失っちゃうな》 ガラス飛んだと思ったら自分が飛ばしたみたいだけどサバ発見覗き見成功ワンパンタイム右側の発電機いじってるないないなー 離れた救助そろそろ行ってるかいたいたなんで二人で戻ってきたの 見失っちゃったな見つからないから戻ろう覗きに来たよ このクローデットすごく攻撃しづらい。やっと当たった。PC 版で旋回できる人少ないから、できる人相手は辛い。お、こっちに気づいてなさそうだ。 こんにちは<音声>おーおいっぱいいたここなら気づかれない ちゃんとワンパンタイムのサバを引き当てられるか板倒しが早いということは当たりだー先に板と発電チケットう 残り3人か近くにまだいるかひょっこり頭出てるぞワンパンタイム来たぞーおこれは地獄耳の効果かな 残り2人この見られてたら音が鳴るのどこにいるかわかりやすくていいなもう一人探すか 起こされちゃったな。まだこの辺にいるかな？次はこっちから狙うか？ もうう一人探そうん見られている這、はいずり中にガン飛ばすななかなか見つけられない足跡見つけたぞ。 ワンパン行くぞ見つけられそうにないから釣るかあれ足跡全然隠れられてないぞ なんとか行けた敵とトバージョンより強くなったなーこおうからどう見えてるの火星区は見たができるお茶目キラー。